平野の仕様、オリジナルピザを作成も共演者から代表、想像以上のまずさ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。らしさ前回のオリジナルピザを作った平野仕様だったがその味に劇団一人とメンバーは、キング、リンチェの平野仕様が10日放送の金、 キング、ルプリンスル。日本テレビ系にレギューラー出演。オリジナルのピザを作るも、共演者から、まずい、と、酷評されてしまった。四角茨城県でオリジナルピザ平野は人気企画、道の駅産品区キングのロケに参加し、神宮寺ゆうた、岸ゆうたと共に茨城県の道の駅を訪問。売られている食材から産品を選び、オリジナルのピザとパスタを作った。 平野がまず選んだのは、茨城の名産品であるアールスメロン。頭の中では、漢字おっぱい、ピザを描いているそうで、続いても蜂蜜を手に取る。しかし、最後に選んだのは、こちらも茨城県の名物である納豆。本人は、イメージできてる、と言うが、キャンピングカーの調理では、騎神宮寺ともに不安を浮かべた。 四角平野自ら、歯医者さんの味、平野本人も、試食の後、あんまりいい例えじゃないかもしれないけど、歯医者さんの味がする、と微妙な表情でコメント。スタジオに運ばれたものを見たマック劇団一人も、すごいショック、メロンと蜂蜜で期待してたのに、許されないかもしれないけどパスします。と試食を拒否する。 だが、抵抗虚しく全員で食べることになり、一人とロケフさん加の橋山長瀬角は恐る恐る口に運んでいった。四角一同くするまずさすると、長瀬は大きなため息をつき、橋は我顔で鼻をつまむ。一人に至っては、怒ってますと聞かれるほど眉間にしわを、寄せさあ続いてのピザラと強制進行を試みた。平野が感想を教えてください。 と焦ると一人はほら見ろ。想像以上のまずさ。と、ゼック。漢字よっぱいとコンセプトを説明されても甘まずいと無慈悲な評価を下した。かくその後も引きずるほどの衝撃。敗者の味しませんとのコメントにも敗者の方が美味しい。笑い特徴し平野は膝から笑い崩れる。よほどまずかったのか。その後。 騎士が納豆パスタで高評価を得ると、納豆ってこういう使い方するとちゃんと美味しくなんだね、とぽつり。冷たい顔の一人に、平野は、ふ、めちゃめちゃ怖い。とたじたじだった。うん、シラビーーハングシーアイルブートもおいよもりょうた。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。